ところどころですね、あのー、亡き志村けんさんのいろいろ、あのー、変なおじさんだとかですねひげダンスだとか、えー、それとあと民謡である東村山音頭高唄こう歌こういうのを取り入れた、えー、曲になりますで作曲の方ですね親交、あのー、のある秋田県の、えー、チームはバゲモンの、えー、代表さんに作成していただきまた、えー、振り付けの方をですね同じく秋田県の ーチームマラバラ愛好会の代表さんに作っていただきました本当に、あのー、楽しくコミカルな曲ですのでどうぞ、あのー、手拍子の方いただけるとありがたいと思いますよろしくお願いいたしますじゃあそれではちょっと MC のお答えします それでは踊り子構さあ天使屋フェスタを踊りこたい富士見町秋祭り所も。 張り切ってまいりましょう<音声>あっ だだ朝からばっかで。 I'm sorry. 「天然の日で飾る